はい、それでは次にですね 2.1.2 項で不動小数点数という話に進みたいと思います。で、えー、とここではですね、あのまあ、実数をその有限桁の数で近似するということを考えます。うんとまあ、それは例えば有理数ですね、先ほどちょっと出てきました循環小数で表せるような有理数であったりとか、あるいはその無理数ですね。 いう数ですね、その有限桁の数で禁止するということを考えます。一応、あの、有理数や代数的数といった数をですね、計算機上で厳密に扱う手法もありますけれども、ここではその、ひとまず有限桁で禁止する手法について見ていきたいと思います。そこで、まずその実数をですね、有限桁の数で禁止するアイディアとして、まあ、例えば素朴な、 アアイディアとしましまては、えー、と例えば今です、ね、10桁の受進数でこう実数を禁じしましょうというときに、えー、どうやって禁じしましょうかってこの10桁の使い方はどうしましょうかっていうと、まあ、あの多分皆さんにも思いつく人もいるかもしれませんけれども、えー、と上位5桁はあの整数として扱うで下位の5桁をその小数として扱うと、まあ、そういった形でその、まあ、実数を禁じできるんではないかという。 アアイデアが多分出てくると思います一応今ここではですね、10進数でこれちょっと扱っていますので、この D0 から D9 まではこの0から9の数字が、数値が入るわけですけれども、この形でですね、あと、プラスマイナスの符号の情報は別途どっかで持つということにすれば、この10桁の10進数で表現できる数値っていうのは、この下にあります、この範囲ですね、この範囲の数値が表現できるであろうと。 とといいうことが言えると思いますさて、えー、とその実数を有限桁で禁止するアイデアっていうのは実は他にもございましてちょっとこれを見ていただくんですけれどもうんと今度はですねと整数部分が1桁で小数部分が8桁として取りました。でただし 整数部分はこれだと一桁しかないので、その、まあ、絶対値がこれだと、まあ、10未満の数までしか扱えなさそうですよね。そこでどうするかというと、もう一つ別に10の何乗っていう数をかけるということを考えて、で、ここに、その最後のもう一桁分の受信数を使うということを考えます。で、えー、このですね、うんと、 まあ、整数とか小数部分 の, あの桁にはまあ0から9の数字が入って、で、あとこの指数の部分にはまあやっぱり0から10の数字が入るんですけれども、この指数の部分はあらかじめその5だけこうずらしておくということにして、この指数の値で取り得る値はマイナス5から4までの値を取るように調整しておきます。で、こうしておくと、表現できる数値はですね、 その先ほどの一つ目のアイデアと同じ、たい同じ範囲 の, あの値は使えるんですけれども、のこの表現の仕方のポイントとしては、この相対誤差がほぼ一定になるという点があります。で、その相対誤差というのは何かってことなんですけれどもうん、まあ、真の値 x に対して、それを近似した値が x' だったときに、絶対誤差っていうのは、その真の値と近似した値のまあ差なわけですね。で、相対誤差は、 その差をですね、差, の差がですね、元の数に対してどのぐらいの割合かというものを表したものですので、その x'-x の絶対値を x, で x の絶対値で割ったものというのが相対誤差というわけです。で、この2番目のアイデアですと、この相対誤差がほぼ一定になるような近似ができるということでして、 実はこのアイディアによるその実数の近似っていうのが現在の計算機ではよく用いられて幅広く用いられておりますでこれをですね不動小数点数もしくは不動小数というふうに呼びますこの不動小数点っていうのはどういう意味かというとそのこの数の定義の仕方たで状況に応じてこの小数点の位置がいろいろ変わるということを意味しております これに対して、先ほどの一つ目のアイディアにも名前がありまして、これは固定小数点数と呼ばれるアイディアです。これは固定っていうのは整数部と小数部の桁数が固定されているので固定小数点数という名前でして、浮動小数に比べると現在は、の計算機では限定的ですけれども、いくつか使われている分野もあると聞いております。 というわけで、ここから先はですね、この浮動小数、点数を使って、この実数を近似もしくは表現するということを議論していきます。で、この浮動小数によるその実数の表現なんですが、一応まあ、定式化しますとこういう形になります。V という実数あの、数を表現するのに、まず、えっと、 マイナス1の s 乗っていうので、あの、符号を表現しますね。政府の符号を表現します。で、この s の値には、まあ、0か1が入ると。それから、えっ、ー、と、m ですね。m というのは、先ほどのこのアイディアのスライドだと、えー、この部分ですね。この桁の部分ですけれども、この桁の部分は、あの、仮数と呼ばれております。これは仮数、m はですね、仮数の英語のマンティッシサの m を取ってきております。 それから B は奇数ベースと呼ばれるもので、今は二進法ですので、この B には2が入ります。あと最後の E は、この指数ですね。先ほどこの表現した場合のこの指数でして、これはエクスポーネントの、数を表す英語のエクスポーネントの E を使っております。まあ、こういった形で浮動小数を使って実数を表現するということをやります。 でさらに、この浮動小数をで実装を表現する際には、あの正規化という操作を行います。えー、例えば今ここでですね、V として 2.9979×10 の8乗という数が当えられたものとしましょう。あのー、これはですねと、真空中の光の速さでして、まあ、メートル、単位はメートル毎秒なんですけれども、えー、とこういう表現ですと実は、あのー、他にもいくつかの 表表現で同じ数を表すこことととができることに気がつくかと思います、えー、すなわちまず仮数部をですね10倍して 29.979 にして10の指数を10の7乗にしても同じ数を表せるわけですねあるいは仮数部を、えー、10で割って 0.29979×、えー、指数部のお指数を2つ増やして10の9乗といったような表現もできるかと思いますでこんなふうにその不動小数の表現ですと その表記が1位にならない一般にはならないのでこの表現を1位にするためにその仮数部の整数部ですねこの整数部を1位以上 b 未ンの数整数で表します。すなわちこの場合、えーとまあ、2進数を使うとなるとこの仮数部の整数部は1位以上2未ンか。だから必ず1位が来るように表すとい う, うールールを 導入しますで、まあ、そういったルールのもとでですね一応この二進数で の, その不動小数の例というのを挙げてみましたけれども、えーとまあ、ここではその仮数部を n ビットとしてでそれからこの仮数部は1以上2未満の小数で表すということにします。でそれからあの指数部は l ビットで表すという形に しましてで、まあ、M、その仮数部がですね、整数部は M0、整数部の桁は M0、それから小数部の桁は M1 から M の N マイナス1というビットで表すという形にしますと、まあ、仮数部はこのような形の数で表されます。ちょっとこの辺、あの少し込み入っているので、あの必要に応じて後から復習しておいてください。